はい、えー、骨盤調整講演はトレーナーの村井由紀子です、えーと。今日はヨガでよくやるキャットカウっていうポーズありますよねあれを骨盤底筋を意識して骨盤底筋を鍛えながらやる、えー、キャットカウをご紹介したいと思いますでこれをしっかりねできるようになるとお腹もねすごく使えてお腹もぺたんこになって下腹ぽっこりも治ってきますので是非背骨を柔軟にしながらお腹も締めて骨盤筋を 脊背三兆のエクササイズです。ぜひやってみてください。はい、それではね、いきますね。手は肩の真下に来るようにして、指はね、もうなるべく大きく開きます。なぜかっていうと、年を重ねてくるとこの指って、ね、運動不足の人でどんどんどんどん、ね、開かなくなっていくんですね。なので指はね、常に開く、開くっていうのを意識していきましょう。そして肩の真下に手がつい て, て、手はね、肩幅ですね。で、骨盤の下に膝が来るようにします。 足最初寝かせていきましょう息を大きく鼻から吸って吐きながら細く長く、ね、口からでも鼻からでもやりやすい方で構いません吐きながら尻尾を丸めていきますまず尻尾を丸めてこの手骨盤底筋をねぐーっと膣を締めてお腹の中ぐらいまでぐーっと引き込みながら恥骨をみぞおち恥骨をみぞおちにこう持ち上げてくるように。 ここの恥骨とみぞおちの距離を短くするようなイメージで。お尻を丸めていきましょう。息吐きますね。骨盤底筋つつしまってます。恥骨をみぞおちに引き上げてで、今お腹すごい硬い感じです。おへそ背中に引き上げていきます。お腹すごい硬くてぺちゃんこです。で、その状態でで 手, 手のひらをぐーっと床を押して、自分はみぞおち。 水をちながめながら肩甲骨の間を一番高くしてお尻しまっていきます今お尻も締まってておへそも背中に突き上がっててお腹ぺっちゃんこでチコ骨と水をちが一番距離が近い状態はいそしたら吸いながらここはリラックスです足指立てて骨盤をプイッと動かして腰を反って背骨を反って斜め前見ましょう でこの状態で手のひらグーっとして肩と耳離します。こうじゃなくて肩と耳グーっと離して離した状態で肩甲骨を背骨に寄せるようにして胸開いていきましょう。お腹ねさっき縮めたこのお腹もすごく伸びてる感じです。はいそしたら今度は吐きながら足指寝かせてお尻しまいながら骨盤底筋ね骨盤膣を締めてお腹の中にグーっと吸い 上げながら恥骨を溝落ちに近づけてお腹カチカチですよおへそ背骨の方にグッと突き上げてこれキープで手のひらを押しますグーと手のひらを押して溝落ち眺めて肩甲骨の間一番天井に高くしていきましょうはい吸いながら足指立てて骨盤動かし腰背中斜め前 この状態、肩で、ね、すくまないように、手のひらぶーっとして肩と耳離して、この状態で肩甲骨を背骨に寄せるようにしていきましょう。はい、何回繰り返しますね。吐きながら足指寝かせて骨盤丸めて骨盤底筋吸い込んで恥骨を水落ちにぶっと近づけてこの距離ね、この距離短くして。 水内眺めてて肩骨骨の間背骨高くししきましょうはい吸いながら足指立てて骨盤腰背中の順で背骨を反って手のひらぐーっと押して肩と耳離して肩甲骨背骨に寄せていきましょうはい吐いて 足指寝かせて骨盤腰背中の順で丸めてお湯の背骨にグッと突き上げて地骨みぞおしに近づけましょうみぞおち眺めて背中一番高くしますお尻しっかりしまって吸いながら足指立てて骨盤腰背中で斜め前手のひらしっかり押して肩甲骨背骨に寄せていきますラストいきましょうか吐きながら足指寝かせて 骨盤丸めてチツ引き込みますよ腰背中の順で丸めて肩甲骨一番の間高くしましょう水をつなめておへそもうちょっと背中の方に引き上げます吸いながら足指立てて骨盤腰背中の順で背骨を一個一個動かして手のひらぐーっと押した状態で肩と耳離して肩甲骨背骨に寄せていきましょう 骨盤から背中首までをこういうふうにねこういうふうにいっぺんに動かすんじゃなくて骨盤からここから一個一個一個一個一個一個骨盤丸めて腰背骨で手のひらを押して最後肩甲骨まで一番高くして反る時も。 骨盤ををっって、腰を反って、腰こう反るんじゃなくて骨盤を反って腰を反って背骨を反っ て, って背骨を一個一個一個一個こう丸めて一個一個反っていくみたいなそういう感じにして動かしてみてみましょうその微妙な一個一個の背骨を動かすのはこのお腹の恥骨を溝内にぐーってぐーってこの距離を短くするその お腹の動きを作ることによって、背骨が一個一個動くようになってきます。そうすると、背骨のね、間にあるところがね、この隙間がグッグ ッ, グッって広がっていくので、腰痛とかも予防されますし、腰の動きがすごくスムーズになっていくので、ぜひこのキャットアンドガウヨガでね、スタジオとかでやるときも今の感覚、一個一個動かす。 あと、この背中を丸めるときはここのお腹の力をしっかり使う。あと一番大事な骨盤底筋ね、息丸めていくとき、この骨盤底筋をぎゅーっと吸い込んでおへそのところまでぎゅーっと吸い込んでおへそのところまでぐーっと持ち上げていく。この感覚を忘れないようにしてみてください。こちらのチャンネルでは 産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決するヒントだったり 100% の女性が経験する更年期後の人生を健康的に迎えるために今私たちがお家でできることを発信しているのでもしこの動画がお役に立ったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。 そして、えー、と骨盤底筋を使ったその他のエクササイズも、えー、こちらでご紹介しているので、えー、とリンク貼っとくので他のエクササイズも挑戦してみてください。はい、いありがとうございました。